こんにちはアジサイの季節がやってまいりましたねアジサイについては過去に2本動画を上げています花の咲き方についてもご説明しましたが今回はもう一度おさらいしておきたいと思いますこの時期はアジサイが大変茂ってきてちょっと雨にでも濡れようものなら通路を塞ぐように垂れてきたりしますよね切りたいけれど これから花だし、どこをどうやって切っていいかわからない。そういう方のために、どういう枝なら切っていいのか、どういう枝は切らない方がいいのか、判断の助けになればと思い、ダメ押しで第3弾を出すことにしました。まさかこの時期に、花が咲こうとしているつぼみの枝を切ってしまう人はいないと思いますけれども、じゃあつぼみのない枝なら切ってもいいか、ということになってしまうと、 来年の開花に影響することですのでで注意が必要ですこのようにやみくもに切ってしまったら見栄えが悪いだけでなく来年花が咲かずに葉っぱばかり茂ってしまいます一方こちらは私が昨日剪定したものですが今年花が咲かない部分が分かっていればこのぐらい思い切った剪定もできます今つぼみがなければ もう今年は咲かないというのは誰にでも分かることですがそれではどこまでは切っても大丈夫なのでしょう右側の若い脇枝を1本残して左側の木質化した部分をまとめて取ります長蛾から伸びた新芽の先には本来花が咲くはずですがどういうわけかここには花がつきませんでしたこの枝には脇芽もなく 将来につながることがありませんので元から取りますこのような更新に使える若い新しい枝が出ていれば将来性のない木質化した枝は捨てることができますこの若い枝は枝先を切らず大地に残します この枝も法則から言えば花がつくはずなのですが何らかの理由で花がつかなかったので2段目の脇芽まで切り戻してしまいます来年はこの枝の先に花が咲くと思います間延びした古い枝が処理できました いずれにしても今年の剪定でなくなる枝だったと思いますので花が咲かないということであれば未練なく捨てることができますこの間延びした枝も蝶が残しだったので花が咲く可能性があったのですが咲かないようなので取ってしまいますこういう剪定ならつぼみのある今の時期でも十分にできますこのようにしておけば 雨に濡れて垂れ下がった枝で足元を濡らすというようなこともありませんねこの隣にも紫陽花の株がありますので今年はこちらの株で花は頑張ってもらいましょうそれではここで開花の法則について図で説明したいと思います冬目の状態からスタートしましょう 切り詰められていない枝の先端、蝶芽を黒く示します春になると芽が伸びてきて新しい枝葉ができてきます蝶芽そのものに花が咲くわけではなく新しい枝が伸びてきて その先に花が咲きますので、3、40センチは上になると思いますこの部分は去年枝の先端を詰めたので脇芽から芽が吹きますこのように脇芽から伸びた枝の先端と長芽から伸びた枝の先端とでは開花の条件が異なります そして開花の法則1長芽から伸びた枝先に花が咲きます統計を取ったわけではありませんが私の感覚では 99% の確率です次に木の外側に向かって垂れ下がるように出ている枝こういう枝の長芽の先にはもちろん花が咲きますがその一段下の脇芽から伸びた枝の先 ここにも花がつく可能性は高いです私の感覚では 80% くらいです実例で言うとこういう部分です長蛾から伸びた新しい枝の先に花が咲きますその一段下の脇芽から伸びた新しい枝の先にここの場合はつぼみがついていますこの木の場合も長蛾から伸びた 新しい枝の先に花がありますそしてその一段下の脇芽から伸びた新しい枝この先にもつぼみがありますねしかしそのもう一段下二段目の脇芽から出た枝先にはつぼみはありません ここに花が咲くことはごく稀ですなのでこの図の左から3番目の芽先はバツになっています長蛾の1段下の脇芽から伸びた枝先に花が咲く確率はまあ 50% ぐらいでしょうかこの実例の場合は1段目の芽先にはつぼみがあります2段目の脇芽の先には花は大概つきませんから花後はここで剪定します すでに枝先が切り詰められていて脇芽しかない場合そこから伸びた新しい枝先に花が咲く確率はそうですね 50% あるかないかですかね同じ木の隣り合った枝でも咲いたり咲かなかったりですので詳しいことが分かりませんこちらの場合は脇芽から伸びた先につぼみはありません ししかし同じような条件でもこの脇芽から伸びた枝先にはつぼみがあります耐性に出た反対側の枝先にはつぼみはなさそうですですので三角ですね2段目より下の脇芽から伸びた枝先に花が咲くことはまずないとよってよいでしょう 確率として 10% もないと思います。 ここから先は応用編になりますのでお時間のある方はお進みください次にその後の剪定などのお話ですが長がもここも咲いたとしますと剪定はここでしますそうすると残した枝先の30センチくらい上に来年の花が咲きますよくアジサイの剪定の教科書などでは 花が咲いた2節下たあたりで切りなさいと言われていますがその節でいきますと切り詰めたここの脇芽が冬芽となりますこれが今年2020の花でここでカットするとこの脇芽が冬芽で残ります 切りり詰めまますすから上の2 3節がなくなくそして冬を越した芽から来年の春新しい枝が出てきますそしてこの先に来年花は咲くでしょうか 私の理論でいくと答えは三角です絶対に咲くとは言い切れませんなぜ教科書では花の23節下で切るというのでしょうかここからは私の想像でしかありませんが現実にこういう咲き方は確かにします昨年の花柄を取らずに放置した場合その花の 二三節下の脇芽から芽が伸びて花が咲いてはいます。ですから、この切り方が間違いというわけではありませんが、法則1に比べれば確率は低いと私は思うのです。それにこれでは花の咲く位置が年々高いところになっていってしまうので、株の大きさを維持する方法としてはあまり現実的ではないのではないでしょうか。 教科書通りの剪定をして、この右側の枝が咲いたとすれば、まあ、二節をまた切り戻せばよいのかもしれませんが、もし咲かなかった場合は、枝先を切らずに、長蛾として残すでしょう。そして次の年に、そこから新しい枝が出て、その枝の先に花が咲いたとしても、随分高いところに花が咲くことになります。 あるいは右側のようにこの花が咲いたとしてもその23節下で切って次の年にそこから新しい枝が出てその先に花が咲くわけですからどんどん上の方で咲くことになります極端に言えばこんなようなことになってしまって花を見上げるようになってしまいますですからあまり株の大きさを大きくせずに 花を低い位置で干渉するためには次のような剪定をしますこの今年咲かなかった枝を生かしてここで切りますそうするとこのように上の部分が全部なくなります株の高さを低くすることができ来年の花芽も確保できますここと ここののの先に来年花花がが咲く可能性がありますす2021の花の予定です法則3で申し上げたここの部分がもし咲いたとしたら23節下で花を切るでしょうまたもし咲かなかったとしたらこれを切らずに長蛾として残しますそうすると翌年の花になります 次はこの花の花ですね単純にここで花柄を落とせばここに花が咲く可能性がありますですが高さを低くしたいならここまで切るそうするとこの部分がなくなってここに花が咲くかあるいはこの先が 法則2のこれはこことここの2つが咲きますからここで切ります。 そうするとここの部分がなくなりますこの先の芽が長蛾となってその先に次の年の花が咲きますここら辺が混んできたら こういういところで切り戻しますここら辺の花が咲いたらその後でいいんですけどそうするとこの辺の密集がなくなってすっきりします。 そうすると、この辺の下の方にあった枝先にも花が見れるかもしれませんそしてこの花が終わったらここら辺で切って、2年後の花の準備をするこういう剪定を繰り返していきます 今年の花子の剪定を想像するとこんな感じになると思いますそしてそうこうしているうちに今年新たな若い芽がこのように出てくるかもしれません こういう新しい枝が下から出てきたらダジに残して老朽化した枝を更新していきますあとは同じことの繰り返しです私のやり方や理論が正しいかどうかは別としてこんな風に花が咲く仕組みを考えながら想像しながら剪定すると木がもう少し身近なものになるのではないでしょうか ご視聴ありがとうございました。<音楽>